こんにちは。生体師の吉本浩二です。本日は頭痛のマッサージのやり方についてご紹介していきたいと思います。頭痛は一つひどくなると頭が上がらなくなったり、夜眠れなくなったり、とってもしんどいものです。 辛いものです。そん、この僕も交通事故の後遺症があって、頭痛に悩まされてきました。本日は僕が実践している頭痛の治、治し方というか、まあ、頭痛の痛みを和らげるためのマッサージのやり方を ご紹介していきたいと思います。僕が実際に行っている頭痛対策のマッサージは2つあります。1つ目は、この鎖骨を使ったマッサージのやり方です。2つ目は、脇を使ったマッサージのやり方です。本日はこの2つのやり方についてご紹介していきたら ご紹介していきたいと思います。一つ目、鎖骨のマッサージのやり方をご紹介いたします。この鎖骨のマッサージは、まず、この人差し指、中指の2本を、この鎖骨の骨に、骨を挟みます。骨を挟んで、少しずつこうやって揺らしながら、この肩口に向かって骨を さすっていきます。あ、骨をさするっていうか揺ら、この2本の指を横方向に揺らしていきます。この肩口に向かって肩ぐ、肩口の方向に進むっていうのが一つ重大なポイントです。なぜ、ここ、こちらの向かって進むのがポイントかというと、 この、この鎖骨、この鎖骨の、鎖骨には大きなリンパ節があります。鎖骨かリンパ節と言って、鎖骨かリンパ節と言って、そこが老廃物、ゴミの、ゴミ箱になっています。そこに向かって、 こ, こ, にこの辺りに溜まった汚れを、ほかしていくっていうイメージですね。流していくっていうイメージです。そして、こうやってさするのも一ついい方法です。もちろん、反対側も同じようにやっていきます。 最後に、さ、このリンパンに流すっていうのが、ポイントです。二つ目、脇のマッサージをご紹介していきたいと思います。まず、この親指を、この、腕の下に、ちょっとコリコリとした、硬いところがあるので、そこに、親指を置きます。 そして、この他の4本指は、脇の下に入れます。そして、あとはこうやって、あとは揺らすだけです。また、同じように、親指をちょっと硬い筋肉に押し当てて、 この4本指を脇の下に入れて、肘を曲げたまま、前、または後ろ、気持ちよい方向に回していきます。こうすることで、この脇の方の筋肉、腕の方の筋肉がほぐれていきます。このあたりがほぐれていくと、この首から、 ここに大きな筋肉が走っています。この筋肉がほぐれて、ほぐれて、結果的にこの筋肉がほぐれていきます。すると、ここで首の頭の方に向かってせき止めている筋肉が緩んでくるので、 頭の方に血流が流れやすくなって、そして頭痛が和らいでいくっていうような感じになっていきます。はい。以上が僕が実践している頭痛対策、頭痛 緩和のマッサージになります。もしよかったらやってみてください。本日はこれで終わりたいと思います。失礼いたします。